ちょっとね、こんなものを買ってきましたいやこれテンション上がるよスケッチブックいや何でもさ新しいさ、ノートとかってさテンション上がんないテンション上がるこれいいよね<笑>大きく使いたくなっちゃう<笑>意外とさ Twitter、うん、に2人とも A あげるじゃん A あげるね、はい、で意外とね好評なんですよはいだ A を書く 解やい何描く構成を練ったら楽しくないから確かに即興でありたいでもなんか見て描くよりは、うん、どう思うとかうんじゃあ宇宙人とか描いてみる あ, あ二2人が思う価値観が違うからもう本当にいると思う宇宙人か分かった分かったこういう多分何つうの何十光年先で、うん、生きてるとしたらこういうやつじゃないのすかマジでいやそうしようそうしよう気持ち悪いこれ なん言うのないはい、いいですか一一一目体目僕は体目僕、はい、やっぱ生命の始まりは植物なんで、うんまあ、これですね。 何それちょっとかっこいいイメージにしましたサッカーやってんじゃん<笑><笑>泥だらけになったサッカーやってるやつ<笑>イメージはまあ草うんもうな謎の草に近い比較的なんで人間よりもやっぱ進化してるイメージ、うん、俺の中でこれ、うん、ああこれねいやでもちょっとずるいわなんでちょっと見たことあるもんほんとに進化すべきとこだけどんどん進化して退化するとこ退化すると 頭どんどんでかくなってって、耳でかくなって。確かに確かに確かに。とかは。お前の先ってことこれ。<笑>お前の将来の。足いらねえじゃんって歩かねえから歩くよ。で、手ばっか使うから、指増えっかなと思って。いや、使いづらいだろ。う。<笑>ピアノめっちゃ上手くなるぞ。<笑><笑>まあまあまあね。痛い目。これもう、これです。怖っ。怖いっい、ね。怖っ。こわ。怖っ。こー 大仏じゃん<笑>いやそうなんだ<笑>でねやっぱこれねやめてねそうやってやんだよ ね, ねえこうなるじゃんみんなが<笑>夢出てくるわそいつが走ってくるやつなんかさじゃあ状況にする状況で例えば悲しいあー悲しいやってみる書けそう私じ書いてきた悲しい状況まあ何でもいいから絵がネタ 絵が下手思い通りの絵が描けん俺もうそう今これどうやって描けばいいんだろうってすげえ考えてる時間なと1個目の悲しい見せてい い, い, いよもうこれうわ素晴らしいこれ悲しくない素晴らしいわこれ犬があもうこれ本当トに<笑>いい犬なんだよだからイメージとは違うんだよ <笑>近くで見た時にいやだ足がかけないんだよ足ってなんか腰から下埋まっちゃってなんか抜けなくなでも<笑>悲しいのイメージこれあるんですかそうあるある素晴らしいそれこのなんか犬が一人遠吠えするんでもなくなんか見てる感じ月とかがあればよかったな<笑>ここにこっちにな<笑><笑><笑>こっちなんだけどおい太陽にしか見えない何や<笑>うじゃミスったないやでもいいねこれは悲しい 皆さんもちょっと悲しいってどういう時っていうのを書きましょうそう一緒にお絵描きする時間だからね何あーでもわかるよちょっと悲しいな普通に悲しいじゃん<笑><笑>これあの時計があってもう9時から学校始まるんだけど家にランドセルあって家の部屋の隅っこにいる悲しいわおお、僕<笑>この2つ目の悲しい<笑><笑>言って2つ目の悲しい何ミシミシ いやお前これダメだろお前隕 石, 隕石が落ちてきたっていう隕石が落ちてきたあ君の名前の感じだよあのねあ の, あの時悲しかったから俺あとさお前あの人が走ってる時に一緒に3本線かくやつ全員下手だわれ<笑><笑>いやいや<笑>走れないんじゃないんじゃないじゃ<笑>ないじゃない躍動感つかないんだよ<笑>マジんじゃないんじいんなんんやダメだよお前 そ, <笑>そんなんな本トだろいやいやも こ, れこれ悲しいよねこの感じ これはこれを味わってるからなみんなダメだよそ頑張ろうぜ<笑><笑>よくお前が卓球した時俺の絵下手あんだけど悲しいう一応もう一個、うん、桃が<笑>流れてっちゃった時のお前<笑>それ見せて あ, あなんで流れピンクなのえ、ね、やつのミスターの<笑> はい、はい、ということでねまあなんか書いてほしいなったら言ってくださいトありがとうございましたト、はい、こー何それ顔。<笑><笑>まあこれの題名顔なの<笑>これ出せないよこんなそれ出せないね<笑> それ出せないで俺のこの<笑>その絵は出せな い, の<笑>い怖い絵描けって言ったじゃん<笑>いや怖すぎるからそれはもうツイッター で, で<笑>こっから改良のしても無理<笑>いやちょっと改良による出せないならモザイクして<笑>モザイクかけるわこれモザイクろやーばーお前が描く絵はいお前なんかやった時これ手に出んぞ<笑><笑>ちゃんとモザイクかけてよモザイクかけとけよここに動かさないでモザイク動かさない方が<笑><笑><笑>出ちゃった時一番怖かった